2位以下に圧倒的な差をつける断ツの支持率になっており、改めて平野のグループだった退場退が及ぼす、ジャニーズ事務所の損失の大きさが浮き彫りとなっている。1月31日、ティーンに特化したマーケティングプロモーション支援を提供する、ING が高校生100人男女比5、5を対象にした、視察調査の結果を発表した、渋谷トレンドリサーチ。 現在もしくは過去に死がいたという人は8割以上に上り、そのジャンルは男女共にアイドルがトップになっている。しているジャニーズはという質問では平野が得票率 15% で1位を獲得。2位の道江俊優、にわ男子にダブルスコア以上の大差をつけており、3位にメグロレン、スノーマン、同率4位に岸優太、キングプリンス、 中島健とセクシーゾーン松村北斗シクストーンズが入った。女子生徒の投票は目黒が最も多くわずかな差で平野、中島、松村らが続くなど回答が割れている。だが男子生徒の票では平野は他の顔ぶれにさらに大差をつけている。平野以外で男子生徒からの票が最も多かったのは道への 10% だが、 平野は 25% 近くにも達しており、男子の役4人に1人が平野使用をしていると答えたことが断ツの支持率につながったようだ。ジャニーズタレントは中性的なイメージが強いが、平野は男らしい顔立ちと体型なのに美形という稽古なタイプで憧れや手本にしたいという思いから男子の投票が集中したのかもしれない。 女性ファンが大半のジャニーズにおいて男性人気の高さは大きな意味を持ち、ドラマや映画などで女性向け作品の枠にとらわれない活躍が見込める。当然ながら平野は女性人気も高いが、その支持層は他のジャニーズタレントよりも幅広いと指摘されている。 平野は表紙を飾った雑誌が売り切れ続出になることで知られているが、グループのメインのファン層と言われる10ケラ20代向けの雑誌だけでなく、40代向けの PST 公文社のような雑誌もバカ売れ状態になった。出版業界や書店界隈では、平野仕様を表紙した雑誌は確実に完売すると認識され、 表紙を飾った回数が一番多かった男性タレントを表彰するカバーガール大賞のメンズ部門では昨年3月に3年連続となる1位を獲得してデインドを果たしている株式会社アーキテクトによるタレントパワーランキングでも2022年2月度のデータを元にした29歳以下のジャニーズ事務所に所属する若手タレントのランキングで 平野は中島健人や山田涼介らを抑えて1位になったほか、2022年5月に行われた調査を元にしたタレントパワーランキング2022年第2四半期では20代俳優部門で4位となり、ジャニーズタレントの中ではトップに立った。このランキングは10ケラ69歳の合計4400人の一般モニターに、そのタレントを知っているか 見たいと思うかなどを尋ね、集計したもので、一般の知名度や関心度の高さが測れる指標だが、若手ジャニーズの中で平野がズバ抜けていることが伺える結果だ。 これほどの支持層の幅広さと知名度、ファンの購買意欲の高さを兼ね備えた存在は今のジャニーズでは唯一無二と言ってよく、だからこそ平野の脱退と退場はジャニーズにとって非常に大きな損失と言えるだろう。平野は5月22日に岸優太、神宮寺優太と共にグループを脱退し、同時にジャニーズ事務所を退場、岸は秋に退場、すると発表している。 ジャニーズには、スノーマン、シクストーンズ、何は男子ら勢いのある若手グループはいるが、個人で言えば平野の穴を埋めるのは容易でないと見られ、ジャニーズ事務所は彼の退場後に改めて存在の大きさを痛感することになるかもしれない。ご視聴ありがとうございました。これからも一緒に応援していきましょうね。チャンネル登録をよろしくお願いいたします。